では、ラジオメーターの観察を行っていきます。最初は太陽光を使った観察です。動画のように、ラジオメーターは羽の黒色部分に光を受けると回転し、遮られると止まります。次は、ブラックライトを使った観察です。 《「羽が近いほど羽が回転。 次は色部分にブラックライトを当ててみます。回転しません。次は黒色部分にブラックライトを当ててみます。回転し始めました。これで観察実験を終了します。ご清聴ありがとうございました。